人生で一度はやりたい男のロマンが指導し、高橋山の希望で鎌倉作りに挑戦した。高橋の鎌倉作りに付き合わされることになったのは、岸優ユタと平野市要。スキー場でウィンタースポーツができると思っていた騎士と平野のテンションは超低調で、平野はなんで俺と騎士くん来たのと、コメント。 高橋が、一人でもいいけど、みんなで作った方が楽しいじゃん。と言うと平野はお前はね。と不満を爆発させていた。一方、鎌倉作りに初挑戦の高橋が、城みたいなやつ作りたい、と明かすと、騎士も、舐めてんな、と指摘。そんな三人は、地元のネイチャーガイドの協力のもと、ブロック状に切り出した雪を使って、半球状の鎌倉を作ることに。 筋力自慢の騎士と平野が雪を掘ってスノーソーと呼ばれる雪染料のノコギリを使いブロックを切り出していくが、ブロックを持ち上げる作業が大変だったよう。普段は温厚な騎士だが、ああ、全然面白くない。と叫び出し珍しくご機嫌、斜め。ブロックを反りで運ぶ作業も雑になり始め、きつい。 と嘆いていたが、ネイチャーガイドから、もうちょっと厚いの、ブロック、が欲しい、と要求され、影で、ちょっとムカつきました、と、愚痴をローラした。さらに、分厚いブロックを頑張って切り出した後、ネイチャーガイドから、今度は逆に、ちょっと怖すぎかな、と言われると、騎士は崩れ落ち、平野も持っていた手袋を何度も雪に投げつけ、イライラが全開に、 その後は、最新のスノーアクティビティを楽しんだり、鎌倉の中で楽しむ鍋や食材の買い出しを挟みつつ、無事に鎌倉が完成。平野は、あんまり乗り気じゃなかったけど、信じられないくらいテンション上がってる、と感動し、騎士も、ちょっと腐りかけてたんですけど、形になっていく姿とか見ると隠しきれない感情っていうのが出てきちゃう、とコメントしていたのだった。 この日の放送にネット上からは、鎌倉最高だね。鎌倉作りの大変さが分かったけどみんなで作り上げた鎌倉立派だったな。鎌倉の完成度の高さにも中から手を振る三人の可愛さにも感動したといった声が集まっていた。羽生結弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。